まぬがいい ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを出してみろディオンスタンドをザ・ワールドカキョウインいきなり吹っ飛ばされているバカなカキョウイン ーは 時, 間じゃ時間を止めるスタンドラチ・ールド次は上太郎貴様だやるうディオほう向かってくるのか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 ラッシュの早ホロホロ 10秒経過ダブダブダブダブダブダブダブダブダブ Oh!、Hmm.